今回は寝たままでお腹がへこむスリープバグを紹介していきますたったの30秒ですできるだけ簡単にお腹をへこませたい辛いエクササイズは嫌だそういった方におすすめなメニューですはいみなさんこんにちはタートルです今回ですね、寝たまま簡単に行えるエクササイズを紹介していきますお腹が出てしまう原因としては皮下脂肪内臓脂肪 反り腰、腹腰筋の低下、この4つが関係しています。 今回は残りの2つ、反り腰と腹横筋を使うスリップデッドバグを紹介していきます。たったの30秒なので、今回は効果的に行うためにプラスアルファ2種目のエクササイズを加えていきます。難しくなく寝たままできますので動画を見ながら一緒にやってください。お腹をへこませる最大のポイントとしてはお尻を締めた姿勢が作れるかっていうところにあります。お尻の力が緩んでしまうとどうしてもお腹が出てしまう、腰が取れてしまう、お尻が出た姿勢になってしまいます。今回は股関節をしっかり 開くエクササイズを含めてスリープデッドバグを最後に行いますそれでは紹介しますまず横になって寝ますスマートフォン顔の前置いてもらって楽な姿勢で寝てください足を伸ばしますこの足を上の足持ち上げます上の手はどこでもいいです腰でも床でもいいですこのままつま先をしっかり開いて閉じるこういう感じで股関節からお尻を締めながら足をひねるっていう動きを30秒間各足やっていきます あまりお尻を締めるイメージをしなくてもつま先を上に向けるイメージするだけでお尻締まりますんで30秒間足を動かしてくださいそれではいきますスタート体をねしっかり真横にして股関節からつま先を上向ける感じですこういう感じでこれ結構ねお尻結構疲れるんです頑張ってください あまり、ね、使わない筋肉使ったり股関節がね内側で O 脚 X 脚の方はね結構これ辛いと思います ok、えー、オーケー反対向きいきましょうそれでは行きますスタートあー地味にきつい足はねできるだけ高い方がいいですし っ, しっかりね集中してつま先をゆるめて あむずいあやっぱりね体ってね左右歪みがあったりするんで辛い方があると思いますこっちむずい股関節から開かないよし OK はい今度は上向きで足伸ばします腰痛い方はねちょっと膝曲がってもいいですここからお腹をへこませてこういう感じでねももを引き寄せる感じで腰を丸める 骨盤を立てるっていう動きを癖付けます。この30秒間行きましょう。スタート。つま先しっかりね上向けるとしっかりストレッチもできますんで、お腹を凹ませておへそを自分の顔に向けるイメージです。しっかりこれでね腰のストレッチと腹筋使う感覚身についてきます。 ちょっと痛いあよしオッケー。はい最後はスリープデッドバグです寝たままで足を楽に持ち上げます上体少し起こしますこのままキープスマホ持たなくていい方は万歳ですこれ30秒間やっていきましょうちょっと辛いですが息はできるだけ長くふーっと吐き続けてキープしてください手足の力を抜く感じでキープですそれでは行きましょう スタート息をふーっと長く吐きます頑張って足の力はできるだけ抜いてくださいつま先少し開いた方がね、足の力が抜けるんであと少しです頭つない方持っていいです オーケーかーいててててて。さあ2セット目頑張っていきましょうそれではいきますスタート頑張って息長くふう吐きながらねお腹をどんどんへこませてくださいあ2セット目はついお腹がもう疲れてる頑張って 頑張ってキャーキツイうおあああキツイーキャダうおーか三セット目やりたくないですが頑張りましょうか力を合わせていきましょうそれではいきますスタート 手手手振振振って手振っっっててたらもっと辛いっ辛いいぞ あ, あんまの時間がかかるしゃ喋る余裕がない。 スリップデッドバグお疲れ様でした熱くなった汗か冷や汗かわからない汗が出ました今回は3種目セットで行うのが効果的です やはりいきなり腹筋やってしまうと、まずお腹に力入れる意識、腰を丸める意識っていうのを忘れてしまってると、あんまりお腹力入んなかったりするんで、まずね、はじめの2種目、やった上でスリープデッドバグというのを動画を見ながら何度もやってみてください。今回最後まで頑張ったよ !1 セットしかできなかったよとかね、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。